ダチョウのネックスープうどんまずは材料紹介ですダチョウのネック 500g ネギの青い部分数本生姜う1かけにんにく3粒白だし小さじ4みりん小さじ4塩小さじ1うどんうどんは好みの量にしてくださいトッピング用としてネギ適量そしていりごまが適量ですそれでは調理工程に入っていきますまず最初にネックを水が透明になるまで洗ってから火にかけましょう 強火でお湯を沸かします動画のようにアクが出てくるのでこのまま沸かし続けてくださいアクが出るのが落ち着いたら一度火を止めて一旦お湯を捨てましょうネックを水洗いしたら新しく水を入れてください再び強火で沸かします沸いてきたらアクを取り除きます 動画のようにこれくらいまでアクが出なくなったら生姜、ニンニク、ネギの青い部分を投入します鍋に蓋をして高圧でセットします蒸気が出始めたら弱火にして40分煮込みましょう蓋を開けられるようになったら野菜類を取り除きます スープの量を測り、おおよそ800ミリリットルに調整します。スープ800ミリリットルに対して塩小さじ1を入れます。次にみりん小さじ4を入れます。そして最後に白だし小さじ4を入れます。 このまま弱火で10分煮込んだら、一度冷やして味を染み込ませます。一人前の小鍋で温めましょう。お皿の真ん中にネックを盛り付けます。周りに茹でたうどんを入れます。 そしてスープを入れます真ん中にネギを乗せます最後に入りごまを全体にトッピングして完成です